ございます。皆さんこんにちは。あれ、なんかこんにちは。があんまりこっちから帰ってこないか、皆さんこんにちは。えー、ありがとうございます。いつも無理やり言わせるバンド1倍と申します、えー。私たち栃木県宇都宮市よりやってまいりました、えー、今日は。 本当にすごくいい天気で踊り日和だなと思っております。初めてこちらの筑西よさこい祭りに参加させていただきます。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。えー、今からありがとうございます。踊らせていただきます曲、「愛」という曲です。愛というのは愛情の愛の愛です。そこに愛はあるんかいの愛です。えー、あ、そうです。 愛ってて書いてあるんですけれれどもこれ戦国時代上杉謙信の謙信に使えておりました直江兼次という人を主人公にしております本当にあの直江家を断絶してでも上杉家を守ろうとした愛のある武将もう本当にね私大好きな武将なんですぜひぜひこの直江兼次の物語を自分たちで歌も歌っておりますので。 物語も聞きながら見てください踊るを気をつけるお客様に礼よろしくお願いしますバント第7章ビシャモン天皇教えをこい愛を掲げた男の物語 But、2013、I。 しようかな you、mm -hmm. Yes you、oh. DAY NOWS!